通路があるんでええ。え？え？え？え？え？ええ<笑>もう来ないよね。大丈夫だよね。もう来ないよね。本当に本当に来ない。ほおほおほおほおほー。おーおーおーいや見つけちゃった。 強くね僕強くない ?COD <笑>上手いかもしれない。どうも皆様、こんにちは。グリードです。さあ、来ましたよ。皆さんお待たせしました。Call of Duty Vanguard の、えっ、ー、と、オープンベータではなくて、先行ベータ。PS 先行ベータになります。PS5 をね、あの引っ張り出してきました。もう誇りを被ってましたけどね。 <笑>久しぶりにちょっとイエスコンでちょっと慣れないんですけどちょっと頑張りたいと思いますまあできる限りのプレイはねお見せしたいと思いますというわけでやっていきたいと思いますさあコールビューティーヴァンガード始まりましたまずは1枚ナイスおーい何してんねんそんなとこでこれはハードポイントのエリアが動くっていう新モードなんですけど 多分製品版出たら多分ほとんど遊ばないと思います。ああ STG が強いんです。なんだこれこれ、艦隊 UAV かレーダーが見えませんけども。なんか手前おらん何してんのこいつダブル Q。いやーこれヘイローのアナウンスのパクリやないか。本当に。ダブル Q、トイプル Q って。右からね、通路があるんで。え ど a t o s えっえっえっえっえっえっえっえっはっはっはっっはっっはっはっはっっはっはっはっっはっは まさかもうもう来ないよなワンちゃんを生み出していく<笑><笑>もう来ないよね大丈夫だよねもう来ないよね本当に。本当に来ないほほおほおほお。あ<笑>あ<笑><笑><笑><笑>見つけちゃった上<笑>に報告しなきゃ来らーああもう無理もう無理もう無理もう無理もう耐えられん、耐えられん、<笑>もう耐えられません<笑>まさか。 もういないよな。あ、もう大丈夫、もう大丈夫。えびくしゃー、味方だったよ。味方だったよ。<笑>まあ、ベータ版だからね、みんな、これ。ベータ版だから。これ、ベータ版だから。まあね、こっからね、修正していくわけですよ、まだ。も た, だただ、ていうか、製品版も修正されたものがね、もう準備されてるから。ルル oh my god。 これはセンサーですね。センサー設置していく。スポーン変わってね。オ h マイガー。オーマイガ ー, ー, イガーレーザーが見えない。ずっと見えない。いつまで見えないのこれ。このマップあれだね。多分66用。本来 66, 66じゃなくて、多分10対10とか、なんか、大人数用だね。 なんかエリアにとんでもない数乗ってんだけど。やばすぎやろ。待って、これさ、まさかさ。え来ない<笑>期待している自分がいる。期待してます。来ないのああ、残念やな。もう修正 し, 修正したんかな。OK、UAV、キルスト、もう一回繋げていこう。 全正面だ上、えー、見えなうわ上上屋上屋上に上がるぜあれはちょっと止めに行かねばならんなどっから上に上がるんだってなると敵はセンター脇これは美味しいぞ OKWQ3 枚目狙えるな OK トリプルー4枚目いけるかあー顔出してくれたありがとう よーしこれ降りたら死ぬんちゃうどうだこれ。<笑>絶対降りたやろ、今の。確実に降りた音したぞ。さあ、ここで空爆ちゃん。完全にワールドウォー2と一緒の空爆だね。ちょっと操作感は難しくなってる、これ。なんか両方のスティックをね、なんか同時に動かしてうまいことやんないといけなくなってますね。ナイス 1人上だなまたカウンター u a か上から撃たれないか大丈夫かな多分正面来るね後ろから撃たれてるきたそれ多分建物にいたやつだ多分こっち脇なんだよな次的ん違う後ろ脇になったかなどこー上から撃 て, 撃てんのかよそれしかもここ脇になったんだけどああなんか来た <笑>あれは、フィールドアップグレードのあのー、なんか ち, ち, ちっちこいラジコンだ。迷子迷子迷子。いたいたいたい た, いた。やっぱりね、知ってたぜ。ラボっけもうちょっとしたら顔出してくるぞ。あれ、エリア動いて、動いて、動いて。味方やってくれたかな敵の脇がどっちだろう、俺。まだ向こうかなもうほんと、ほつにカウンター指出ちゃってて。状況が。 オッケーオッケこれ飛び降りたら死にますかねここめっちゃキルできる<笑>ここめっちゃキルできるやんけう顔出してきてくれたまあ1枚でまあまあまあまあゼロキルよりはねいいでしょうどうだ脇多分これ右奥じゃないかこれこそ多分あの脇じゃないかあー違うかふふふ 違うか残念だないやー気持ちいいね本当にマジで最高です敵を倒した時のこ の, かこの気持ちよさダブルキュートリプルキュ ー, キュー危な一もう人おるよな ああなんだ落ち着いてください弾が回収できてるゆえべ呼んで OK トイプオッケーいったまた右から来るぞこれ。 ドドいもう後ろかいくそ<笑>ワンコロまで出せへんちょっと空爆。このマップで当たるかなこの右スティックと左スティックを同時にこう動かすとなんかちゃんと動きます。リスポーン買ってるぞこれ。オッケー。なんか戦隊行くぞ。OK? ダブルキューこのービーコンみたいなやつ置いてスナイパー ?OK? 多分、左レーン来てんじゃないのほら。起きかけよこれ。倒せんかった。ナイス、アシスト、僕。UAV 複数出せなくなってるんだ。誰かが出してるともう呼べない、UAV が。OK、来てる来てる。 あと何キルだろうワンチャンまで。惜しい<笑>いや、これ試合終わっちゃうな、でもその前にな。上か来週か落ちるね。強くねー僕強くない<笑> ?COD うまいかもしれない。 俺は COD やってますね。結構いいぞ。75点のチームレスマッチで35キロはなかなかやぞ。空爆を呼んでる暇はない。UAV と SMG で行くぜ。反対側にいるな。おおおおうわー !38 か !40 キロなら、血合くそ楽しいな。なんだろうなんだろうな。このヒット音の、 ヒット音の音なののなか敵を倒した時の気持ちよさ最高ですね、まあ、やっぱりなんかモダンオフェアのエンジンっていうのがね、あの操作性の感覚そのまま移行できるから非常に良い。いや、これは製品版でもっと武器とマップが来るのはちょっと楽しみですわ。ちょっとアルファ版でね、正直ちょっと期待値下がってたんだけど、いや、これだったらもういつも通りね、期待値と高めに いけますわ。楽しみですわ。というわけで、えー、この動画よかったら、ね、しおりの動画もっと見たいよって方はグッドボタンぜひよろしくお願いします。では、バイバイ。